さすがに雰囲気あるなそ、そうねまあちょっとはいい感じなんじゃないの本当に入るのなんやワクワクしてくるなまずはどこから調べるつもり不思議その位置は放送室やな放送室か詳しくはどんな話なのせやな放送室では全部のボリュームを4に合わせると少女の声が聞こえてくるらしいわ少女の声 なんか思ってた感じと違うわねもっと呪われるとかそういうのかと思ってたんだけどでも十分怖いよとりあえず行ってみればわかんだろせやせや一つ目としては無難なとこちゃうかよっしゃ出発出発ちょっと二人とも置いてかないでよ こ怖いよ確かに本当に何か出そうだな放送室の場所ってこっちで合ってるんでしょうねその辺は任しといてや前にちょっとだけ忍び込んだことがあるんやそろそろ見えてくるはずやでななあ何か聞こえないか本当だ。なだ何だろうこの音。 古いテレビの砂嵐みたいなもしかして放送室から先客がいるってことか噂の少女かもしれへんねやめてよきっと前に忍び込んだ人がスイッチを切り忘れたんだよだといいけどなま放送室に入ればわかるやろここが放送室かこの音やっぱり中から聞こえてきてるね とりあえず入ってみるかう<笑>りホっぽ本当だ<笑>なあれ何何がいるのそんなんじゃねえよ放送機材の電源が入ってるだけだそのせいでスピーカーから音が聞こえてたんだ一体誰が怖いよ誰かのいたずらだろ どないするこれがボリュームのスイッチみたいやけどとりあえず全部4に合わせるかちょちょっとなんか変わったかなんも聞こえへんないややっぱりただの噂だったんだよなんだつまんねえな何音がやんだなんか聞こえるで。 聞こえた聞こえたよね あ, ああでもまた砂嵐に戻っちまったな助けてって言ってたなんや君悪いわあれ何か落ちてるよ誰かの日記汚れてて読めないわねさっきまでそんなの落ちてたかなんやようわからんけど持って帰ったらええんとちゃうあんた本気で言ってんのこんな君が悪いところで拾ったものなんていらないわよ みんないらんのやったら記念庭がもろとこん何か言うた何も言ってないよ気のせいかどうする次に行くか次は音楽室やな確か2回やったんちゃうかよし早速行ってみようぜこれがまだ6つも続くのおかしくなっちゃいそうだよ